皆さんよろしくお願いします。私は s o テ t v のジェームステッド。これからよろしくお願いします。皆さんにとって親族の悩みまで打ち明けられる親の友達になりたいのです。今日の映像は日本の地震についてのものです。日本は日の輪と呼ばれる環太平洋、蒸山帯に位置する頻繁に地震が発生する地震国です。 昨日、日本、福島県において、再び地震が発生しました。日本は2021年2月13日に 7.3 の地震が発生しました。この地震は大地震を生み出す可能性が高いです。これは 東京の近くに発生するはずです。日本はすぐ大地震が発生するはずです。2021年3月日本に大地震が発生する確 率, 確率は非常に高いです。えっと、富士山も大爆発するはずです。 八長区の大地震の前兆元凶から、私たちは大地震が発生することわかります。富士山噴火も発生し、約3000万人が死亡しています。皆さん、視聴してくださってありがとうございます。 Thank、mm -hmm. you.